ファンが、騒然となっている。今年の夏は、チャリティー特番、24時間テレビ44愛は、地球を救う、日本テレビ系、8月21日から22日、や、主演映画、 かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からファイナル、同20日公開、などの大仕事が続き、ファンの間でも、過密スケジュールによる体調面を心配する声が相次いでいたが、どうやら心身に異変が起きていたようだ。話題になっているのは、11月20日発売の、毎夜上、22年1月号。 キンプリのコーナー、ドキドキ kp.com にて、読者から三大栄養素とは何でしょうかとの質問が届いたところ平野は三大栄養素知らないがーから、などと回答。そもそも栄養とか気にしないタイプだけどちょっと前に帯情報を信になっちゃったからちょうど気にし始めたところで。 ハンバーガーとポテトを一週間食べ続けてたのを改めて、今はサラダを食べまくってるよ、と明かしている。帯情報、新といえば疲れやストレスにより免疫力が低下した際に発症すると言われているが平野はちょっと前の出来事だと述べており具体的にいつ症状が出たのか詳細は不明だ。しかしネット上では、今回の出来事ではないかと推測する声が上がっている。 この夏のキンプリは24時間テレビのメインパーソナリティという大役に抜擢されましたが特に平野は番組内のスペシャルドラマ生徒が人生をやり直せる学校でも主演を務めたため多忙を極めていたものとみられます。これに加えて8月中には主演映画かぐや様は小倉世帯の宣伝で多数の雑誌やテレビ番組などに登場。 さらにグループとしても7月25日から9月19日にかけてコンサートツアー、キング・ド・オブ・ス・コンサー ト, ト・と2021ケラリー・センスからを開催しており、一部の公演では平野の体調不良を疑うようなファンのレポートも上がっていたんです。ジャニーズに詳しい記者。こうしたスケジュールにネット上で事務所は平野を過労死させる気 などとジャニーズ事務所への怒りや不信感を書き連ねるコメントが上がっていたのだ。それだけに、今回の、帯情報診、という告白を受けて、胸が痛い。この夏の激務で、疲労とストレスが溜まって、免疫力が落ちたのが原因かな激務だったから、ね。事務所は仕事の振り方を考えて、など夏のスケジュールが原因だとする批判が上がっている。平野市を、逃げちゃおうかな。 と思ったことも。なお、平野はファッション雑誌、w i t h 21年12月号講談社、でも、こう正しく仕事に追われる中で、精神的に限界だったことを、とろしていた。同志にはグループで登場し、インタビューで高橋山が、いやでも今回のライブは、達成感がすごかった。と振り返りながら人生で最高に忙しかった、夏だと、表現。すると、 平野は高橋に同調しつつ、今だから言うけど、休憩時間に一人でマネージャーさんの車にいるとき、このままこの車を走らせて逃げちゃおうかなって思ったことが何回かあった、ショー。一回リアルに運転席に座ったこともあると明かしていたのだ。毎夜上のインタビューからこのエピソードを思い返したファンもいたようで、ネット上には逃げちゃおうかと思った話もしてたよね。 どうかゆっくり休んでほしい。車に乗って逃げたかったって話もしてたし、辛かっただろうな。忙しい上に体調も崩すとは、そりゃあ逃げたくもなるよ。頑張ってくれてありがとう、など、平野のことを思って胸を締め付けられたファンも少なくないようだ。 今後は年末年始にかけて音楽特番なども増えるほか、キンプリは12月30日に東京ドームで行われるジョニースフェスタバルケラサングックユー2021ハロー2022にも出演予定。くれぐれも無理をせず仕事に取り組んでいってほしいものだ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。